これ早いわ。なんだろう、伸びる。やっぱ、ホイールだな。うわ、このホイールやば。このホイールやば。ホイールがやばいなあー、もうギアない。マジか、早いな。ホイールが早いな、これ。ホイールがインチキだな、これ。 めっちゃ速いな。いやー、ポジション出てないのに速いですね。フレームは。 重さがあったんで、硬くて、えー、剛性はありましたね。で、ホイールがめっちゃいいですね。やばいですね、このホイール、このホイール履いたら、どれもかなり速くなりますね。あハンドルあれですもんね、い い, い, いや、あの、何でしたっけ、アルビニストですか ね, ね。あと、ポジションが出てなくても、こんだけ速いんだなーって、<笑>びっくりしましたねねそうででですすもいね。 とりあえずホイールにめっちゃ感動したの乗った瞬間に、ね、うわやばこのホイール<笑>やっぱりあれですね今の最新のディスクのホイールと一緒の伸びありますねやっぱりスポークなんですかね不思議な伸び感ありますね早、はい、はい、最新型のディスクめっちゃいいですよあ本当ですか乗りました乗りましためっちゃいいですよ登りめっちゃ早いですホていうかホイール確認しますもんこれディープって思ってる しかも SL7 で入ったんでああ SL7 はどうだったいやいや均等運乗ってるみたいですよね<笑>均等運こうやって抱えて乗ってるってわあとか思ってやばいと思っていろいろ乗ったんですけどどれも合成ガチガチのフレームとホイールばっかりでやっぱり違うなスペシャルはと思うんですよね考え方が全然違いますねシナリオうまく使ってもう BB の周りが全然違いますもんね 今シェイプさせてますもんね、あのー、スペシャルの方は他はみんなまだでっかくして合成上げてるんですけどあ、うんまあ、ホイール変えればほぼ一緒ぐらいになるんですけど多分でもうんすごいですねで両方乗ったんですよね52と4949、うん、49が当たりですね絶対49の方が伸び感がしっかり。 52は普通の方にだいぶ触れて、なんか均等分感はだいぶないですね。やばいですね、登りどこまでも全力で登れますね。足が全然へたれないですね。嘘ってあの、浜北の新林公園やるじゃないですか、はいはい、あそこ結構きついじゃないですか、あそこ全然全力で登れます。男子も超楽っす、ね、何と思うえ、めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。めっちゃ軽くないですか、これ。 もっぐーんって進むす。それ<笑>このホイ<笑> 早<笑>い。い<笑> まず軽いすごく軽いこぎ出しがめちゃくちゃ軽くてぐんぐん進む<笑>ほんとそれだけ<笑><笑>あホイール自分 50mm のプライムが入ってるんですけど、はいはいはいはい、それよりもなんかちょっと硬いような気がしますねでこっちの方がなんか空力考えられてるのか伸びがいい よくこんなの作ろうと思いましたね<笑>いやいや<笑> <笑>マジでいや風でも辛くないディープなのに<笑>すげえいやーもう飛び出しが軽くて楽っすねでちょっと、まあ、シングルなんで最高速は45ぐらいで止まっちゃうんですよ<笑> 45までやてきたんですか44 <笑>ぐらいかで止まっちゃったんですけど まあ40で巡航できればすいいなと、うん、であとは、まあ、ディープ入ってるけどあんまり風に煽られない、うん、があ い, い,、ね、あいいかなとい 軽くて走りやすかったです自分のバイクに比べると突き上げ感は多少あるんですけどそんなに疲れることなく走 れ, 走れましたありがとうございます